昨日から北海道の千歳市を訪れていた中国武漢市からの旅行客が今日未明、高熱などの症状で病院に搬送されました。新型コロナウイルスによるものかどうかは現在確認中です。千歳市から中継です。新型コロナウイルスの疑いがある患者が報告されたのは、北海道内では初めてで、こちらでは昨日未明の通報以降、職員が徹夜で対応に追われている状態です。 高熱でで病院に搬送されたたのののは中国の武漢市から来た30代の女性です千歳保健所によりますと女性は今日未明、千歳市内の宿泊施設に滞在中、高熱や歯の痛みなどを訴え救急車で千歳市内の病院に搬送されました通報時の体温は 38.2 度で自分で歩くこともできたということです。保健所は 検体を東京の国立感染症研究所に送り新型コロナウイルスによる症状かどうか確認を進めています女性は合わせて15人ほどの団体旅行で参加し成田空港経由で地と接地に来ていました検体の鑑定結果が出るのは明日になる見込みです そして国内2人目の感染者が東京で確認されましたが羽田空港の様子はどうなっているんでしょうか小澤キャスターに伝えてもらいます。はい、こちらは羽田空港ですお昼から上海、北京、杭州など中国本土からたくさんの方が入国しています。 多くの方が大人から子供までマックスマスクを着用しているという印象なんですけれども水際対策どうなっているのか空港内に入って取材をしましたまずはこのビラがですね検疫前に配られていますコロナウイルスに感染の疑いがないか熱や咳の症状がないかどうかあれば申し出るよう呼びかけていましたそして検疫に入る際もサングラフィーによる体温の検査が行われています入国する方にお話を伺いました武漢市 市に家族がいるということなんですけれども最初は心配していたが、えー、春節を前に全ての行事を取りやめ自宅に待機するよう呼びかけられていたり他の市から医者が要請されていたりと、えー、警戒レベルを最高に上げて警戒されているということです、えー、今後も今日から春節ですのでたくさんの方が入国見込まれますが空港側はこれからも水際対策しっかりと行っていきたいということでしたこちらからは以上です はい、そししててここで速報が入ってきました。茂木外務大臣は先ほど感染のさらなる拡大も想定されるとして今日付けで武漢市を含む湖北省に感染症注意情報レベルを3に引き上げ渡航中止勧告を出すと表明しました。